待てあんどうした巨像の居場所あんたどうやって見つけたんだ簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかったのさ。都合よく鍵が見つかったってのかどうも話ができすぎてねえか。<笑>そうでもねえぜ。 イカズチの巨像が落とした赤い玉があったあれこそが鍵だったのさ納得できたなら行こうか次の巨像がいる砂人の遺構へ サジンの意向かなんだ思ったより近いじゃねえか。ハハハだろうだから目星も簡単についたのさ。 砂ぼこり嫌な予感がするわね。ああ 着いたぜジ人の意向だここの結界はハ<笑>見りゃわかるよなまたかよ流砂はあらばしたで見飽きたぜサンディ砂漠の流差より規模は小さいけどそれより流れは速いみたいな、ね、脅威の度合いとしては五分かしらそうだいい考えがあるなんだルフィなんか思いついたのか シッシッシ。まずはリムのところに戻ろう。リムなら小屋に戻ればいるはずだ。おい。イブに会ってどうすんだよ。俺たちにも教えろよ。シッシッシ。秘密だ。 リムのところに行って、何するつもりなんだ。<笑>さあ、何かしらね。あ、ずいぞ、ロビン。その感じ、もう分かってるだろう。はっ。私の出番ね。 思い出の世界から連れてくるっていうのしヒヒヒおもしれえだろ待て待てどういうことだよ思い出の中から何か持ち出すってのかいやそもそも思い出の中から持ち出すなんてことができるのか キューブに変えることで持ち出せるようになるの物によっては持ち出しておける時間に制限はあるけどじゃあ大丈夫だなよし行くぞ 引っ越しクラブを連れていくだとああ、いい考えだろ引っ越しクラブならカニカニポートの看板のところに行けば会えるはずだぞまた砂漠へ行くのね 今回は俺とルフィとウソップか何でまた俺なんだよそんなの知るわけねえだろひとまず例の輪を探すぞどこだわーちょっと待ってルフィ闇雲に動いても見つかるとは思えねえだがわからねえなら噛んでいくしかねえだろたぶんこっちだついてこいよしルフィゾロと反対方向へ進むぞおう なんでだよ ところであんたたちひょっとして麦わらの一味かおう何でわかったんだ手配書を見たこともあるしわかるさこんなところで有名人に出会えるなんて光栄だよ特別にこれはただでやるこれってキノコかああ砂漠地帯に生える珍しいもんだ非常食にもなるし味もいいぜひ食べてくれそりゃいいな受け取っておく どつ聞きてんだか叶えて欲しい願いとかねえか願い突然妙なことを聞くな。お俺様は冒険で出会ったやつの願いを聞くのが趣味なのさ。ロマンがあるだ。願いね。しいて言うなら、そのキノコを海賊狩りのゾロに食べてもらうことかあんたのお墨付きともなれば、飛ぶように売れる可能性もあるだろうし。おっと そろそろ仕入れの時間だ。俺は失礼する。んシール済んでないのに回転してたのか あ, ああ、ちょっと気が早かったかもな。とりあえず俺は行くよ。じゃあなこのキノコをゾロが食べるだけでほつれが解消されるのか<笑> 案外簡単だ。肉が良かったな。もらえただけ良かったじゃねえか。でも見たことねえキノコだし、一応ちゃんと調べた方がいいかもしれねえ。そうか。まあ多分大丈夫だろう。おいおいお前ら、あんな怪しい奴からもらったキノコ。もうくっつまったぞ。何ー吐き出せゾロ。んなことできるわけ。うん ゾロおいしっかりしろゾロキノコそんなにまずかったのかいや多たぶんこれは毒キノコだったんだとにかくすぐに薬を作らねえとどうすんだ確か前にチョッパーがアラバスタには。 解毒剤に使える苔があるんだへぇ、はあ、そりゃ便利だなもし俺がいないときに毒に当たったときはまずこの苔を使うんだぞそうだ解毒効果のある苔海辺で繁殖してるってチョッパーに聞いたことがあるこの辺りで海って言えば西の入江だかった、西の入り江だわかった西の入り江だなおい待てルビー。お前どんな苔か分かってんだろうな ほほんとうか俺はここでゾロを見てるからまかせたからな 俺、苔を探してんだゾロが毒で、苔がいるんだよこの近くに苔があるはずなんだ教えてくれ仲間が大変なんだ苔の場所を教えてくれ 出たコケか。ありがとうな、マツケ。よし、これでゾロが助かるはずだ。急いでウソップとゾロのところに戻らねえと。 ウソフカイゾクガリゾロとその仲間の首、もらったぜ 海賊ガリが倒れてる今がチャンスだルフィー早く戻ってきたくれウッフルフィー遅えよわリでもコケは取ってきたぞそっかでかした、ね、仲間が一人増えたところで何だってんだやラうわ ルビーオさあケンカだギアセカンドゴムゴムのジェットウエン 場に任せとけ、うんうんうん 持ってきてくれた薬だもう大丈夫だからなうんおお目が覚めたか気分はどうだ、ゾロああ、よく寝た。いや、のんきすぎるわお前、毒で倒れて死にそうだったんだぞそうだったのか覚えてねえのかよ お前が倒れたあと大変だったんだからなルーフィーはコケを探しに走って俺は賞金稼ぎたちに襲われるしよそうかそれは悪かったゼロもう大丈夫だな迷惑かけたな船長よよかったああお前俺たちに毒キノコを渡してきた商人じゃよかったってどういう意味だよそれはなんだ 俺たちメモリアに戻ってきたのかその通りよおかえりなさいやけに中途半端なタイミングで戻ってきちまったな。 解毒できてるぞでも毒を持った商人がそんなことを言うなんておかしな話おかしな話だ絶対なんかあるよなあ あ, あんたわかってないでしょあいつの事情に興味はねえが直接本人に聞けばわかるだろう力もまだ取り戻せてねえさっさともう一つの記憶のほつれを探しに行くぞ<音> おいあいつあの証人じゃねえかう ん, んか様子がおかしくねえかひとまず声をかけてみるかだから俺はもうやめるって言ってるじゃないか ああ、何言ってんだお前アニキンさんの弟だから使ってやってるのに調子乗り合ってこねやろお、お前たちも、もうこんなことはやめるんだてめえ、どの口が言いやがるどうやら痛い目にあいてえようだな覚悟しろやおいなてめえらは、麦わらの一味 このさん、仲間だったんじゃねえのかうっるせえてめえには関係ねえだろ俺たちを邪魔しよってんならてめえらからやっちまうぞおいおいお前ら一度俺たちに負けてるだろそんなの関係ねえ覚悟しやがらお前らがその気なら受けて立つぞ俺は戦士だ ガールデン きりゴゴがいのありそうな相手だ。行くぞ二刀流。 よいラショーモンあこぼれはねえがまだ修行が足りねえな。どうして俺を助けたあいつらが気に食わなかっただけだ。 まあ、こういうやつだあんまり考えすぎないほうがいいぞ<笑>この前は悪かった許してくれんなことはもうどうでもいいんだよいやよくはないだろそれよりお前が言ってたよかったってのはどういう意味だ毒キノコを渡してきたのはお前なのにゾロが助かってホッとしてただろう まあさっきのやりとり見てたらなんとなく察しはつくが本当はあんなことはしたくなかったんだなんか理由があるのか最初はその日の食い物にも困る生活から抜け出そうと兄貴が始めたことだったんだ兄貴は昔から体が丈夫で喧嘩にも強くてある程度の海賊になら 勝つこともできたそいつらを捕まえて海軍に引き渡す俺は兄貴の手伝いをして生活費が稼げればそれでよかったんだじゃあ最初は兄ちゃんと2人で賞金稼ぎをやってたってああそうしてるうちにいつの間にかその辺の荒くれ者たちが集まってきた。 兄貴はそいつらを束ねるようになって欲くになっていったそして今回みたいな卑怯な手口を使ったり海賊以外の金持ちも襲うようになったんだそりゃもう賞金稼ぎじゃなくてただああ俺はもうこんなせい兄貴にはちゃんと言ったのもちろん言ったさでも聞く耳を持ってくれなかっただからって 俺に兄貴を見放すことはできない今俺が生きていられるのは兄貴のおかげだから、うん、恥を承知で頼む兄貴を止めるのそう言われてもなこいつの願いを叶えねえと俺たちの力も戻らねえやるしかねえだろうまあ一番迷惑かけられたお前がそう言うならよしおっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな ありがとう本当にありがとうそういや、おっさんの兄ちゃんはどこにいるんだ兄貴は仲間を引き連れてこの町に戻ってきてる。今は確か南の裏通り辺りにいるはずだ。よし、さっさと行くぞ ゾ, ゾロお前は迷うんだから前歩くんじゃねええ 港へ行く道の途中に噴水があっただろうそれがわかってりゃ迷わねえよあおめえにそんな知恵があったとはそういえばシャボンディ諸島でも似たような知恵を絞ってたなすまねえぞロ疑っちまったよーし行くぞお前ら 私。 知らねえよそうかなんでお前がそいつらと一緒にいるんだ俺はもうこんなことは終わりにするあ何言ってんだ俺たちを裏切るってのが裏切るわけじゃないもうやめるって言ってるんだ。兄貴にもやめさせる<笑>そんなことは 本当にできると思ってんのかよ。よし、こいつもまとめてやっちまえ。<笑><笑>やるか。行くぜ。 Hush! 覚悟しろよ 何の騒ぎだ兄貴ようやくお出ましかこいつがおっさんの兄ちゃんかお前どうして麦わらの一味と一緒にいるんだ兄貴こんなことはもうやめようこれからは商人としてまっとうに笑わせるな この間もそんなこと言ってたが大体誰のために俺がこうして賞金稼ぎをやってると思ってんだこれまでのことは感謝してるでも最近はいくらなんでもやりすぎだ海賊以外の人まで襲うなんてうるせえこの世は金だ金が手に入れば何だっていいんだよ そんな…こいつ全然話を聞かねえな弟がこんなに必死になってんのに話を聞かねえのはそこの具体の方だろ弟なら兄貴の言うことに黙って従っておけばいいんだよ なのはもうできない。このわからずやが。いいだろう。叩きのめしてしつけ直してやる。そんなこと俺たちがさせねえ。笑わせる。こっちには数がいるんだ。全員でかかれ、えー。あっちがその気なら。 俺たちは相手してやるだけだ。この感覚は。ああ。力が湧いてくる。ああ。よし、行くぞお前ら試してみるか。お前を倒す算段はつけてきた。 けるとするが三刀流王儀三千世界 悪いが、加減するつもりはない三刀流108本土砲まだだ一発で決めてやる まとめて相手してやる俺の仲間に手出すな終わり で決めてやる。 ならなくちゃこいつ、根性あるな弟の言ってた通りの丈夫さだったぜ兄貴、こんなにボロボロになったのは、いつ以来だろうな。俺の負けだ俺たちはもう飢えてただけの子供じゃない。こんなやり方じゃなくたって。 生きていけるよだからお願いだよ兄貴くっわかったよ俺だって引くに引けなくなっただけでお前にそんな顔をさせたいわけじゃなかったんだ<笑>兄貴よかったなおっさん ああ本当に本当にありがとういい<笑>ってことよ弟に感謝するんだな、うん、あ, あ、うん、お, おかえりなさい今度も無事に記憶のほつれを直せたみたいねええ、なんか大変だったけどなでも おっさんたちが仲直りできてよかった。あれってそういう話だったか。私の出番ね。 俺に任せろ 私の出番ねえ。 Ricky, Ricky, Ricky. 大くか<タッ><タッ>おにっ<タッ> おいおい言ってる場合かよ。 セカンドゴムゴムのジャックオお前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ三刀流108ポンドフォー ここまで腕が上がるとは自分でも驚く ショック大丈夫みんなのことは私が守るわ。 マ<音楽> うのストーム あ, あなたたちの相手は私よ。 しましょうか 俺がぶっ飛ばしてやる しましょう 振らせてあげるわ 物になりてえさああありがとなチョッパー。 私の出番ねよし の程度なら俺に任せろトナカイ仲間の力を見せてやるアンムポイント国定ロゼオミチエリわの番ね。 フルー はいねえのかマテルフィー。俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待って。もっと強くなるぞ。俺。 あい変わらず大きいわねえ連れていくってあれのことさあリム早速箱にしてくれ 的ににかか大きすすぎてててキューブにする端から時間切れで消えてしまうわいい考えだと思ったのにな大きさかそうだルフィあいつなら大丈夫じゃないかなきっと俺たちを助けてくれるぞあいつって誰だ総裁殿の地下にいたコガニーだよなるほどなあいつなら大きさもちょうどいいかもなそうかそれならそいつを連れて行こう 着いたコガニーはどこだ確か最下層の砂地のところだったと思うわ。行ってみましょう。 私の出番ね Ça sent mieux.、Oui. ん<笑><笑>ーサッガールデンパンダわた<笑>たちを狙うなんて運の悪い子ね。今行くわチンフルール ゼルフィーネウム。めでた。あれ？なんだか減った気がする。あー吹いたーうん、俺がいる限り誰も死なせねえ。 役に立つ怪物になっああ、ありがとな、チョッパー 任せろあんたたちょっとルッ。 ゴムゴムの この喧嘩、俺たちの勝ちだ。<笑>見事っす。俺の負けっす。空風事功の掟に従い、あんたの弟子になるっす。よーしよくやったルフィ。すべて俺の教えた通りだ。そうなのかウソップすげー。<笑>修行してウソップとも戦いたいって言ってるぞ。 あうまた機会があればな今回は力を見せられなくて残念だはいはいそれにしても今のやつ私たちがここに来るってよく分かったわね他人とこで話を聞いていたんだろうあの時近くに何匹かいたからな 程度ら俺に任せろやっと俺の出番かディアブルジャンブ プ, プルミエロアッシェ 天候の変化にご注意ください。一人十万よ。幸せいっぱい。もうなんだのよ。俺たちの力見せてやろうぜ。 待ってるっていうのにまったくやぼなやつらだぜ俺に任せろディアブルジャンブフランバージュシャット相手にとって不足なし二刀流よいラショウモン かこぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。必要な力なら残らず手にするわ。 またなんかいる 海賊っすね他の仲間からいざ尋常に勝負っす前に戦ったやつらとは別なんだなそうだよかったなウソップ今度こそ力を見せるチャンスだぞえいや俺はそうなのか<笑>じゃあウソップ頑張れいや待て待て見るからにさっきのやつより強そうじゃねえかよかったわね活躍のチャンスよ波お前 勝つきまえまったく…俺も強くなっちまったもんだぜ見事っす俺の負けっすあんたの弟子になるっすそして… もっと修行するっすはあきりがないわねもうもうやらねえ誰か俺の治療をしてくれ今ので終わりはあさどうだかなじゃまい 今なら納得のいくケリが出せそうだ。 こんなところにヨイサーがいるんだ。 の出番ねあれあいつどこにいるんだルフィ、それならこっちじゃなくてさっきのとこ下だぞ 邪魔よ俺たちの力見せてやろうぜ 強くなれた おっとっと 行くぞ の出番であかれううりがいのありそうな相手だ。 パイチおはーっさてどうしましょうか 私たちの勝ちね の出番ねえ。 あんなだと思って舐めてると痛い目見るわよロビンありがとう俺に任せろ いやーバス。 俺は勇敢なる運の精神目指すは世界一の大私の成長は止まらないわ悪くないわねクソジジイの蹴りに近づいたか怪物と呼ばれようとこの力があれば大事なも ジュゴンしかいねえじゃねえかいや、ちゃんと匂いはするからコゴニーはきっと奥の方にいるんだ